ハイペリオン社はより多くの力を手に入れようとしていましたボルトを見つけ中身の宝を獲得のは方法の一つですハイペリオン社の社員リーズの登場彼は闇市のボルトキーを購入したけどそれは偽造だった取引は失敗しお金を取り戻すためにリーズは詐欺師のフィオーナと組みました 事故として、リーズはハンサムジャックの人工知能のコピーを自分の脳にインストールしてしまった。リーズとフィオナはゴーティス計画を発見しました。Vault of the Traveler を召喚するのロボットです。デジタルジャックにヘリオスまで案内されて、 再び支配するためにジャックはリースを騙したジャックを止めるためにリースは電気を止めて宇宙ステーションはパンドラの地面に落ちたパンドラに戻って最終形態のゴーティーズはウォルトを召喚したけどウォルトの中身の怪物を倒せませんでした その後、リズとフィオナは別れました。ですが、ウォルトの旅は面白くに人々を集められるので、共通の友達のおかげで再会しました。また、ウォルトを召喚し、一緒にトラベラーを倒し、ウォルトに入りました。中身に何が見つけたか謎ですが、 その後何が起きたかどうかまあそれはまた今度の物語だ